はいどうも皆さん、こんにちは。のジャスということで、本日は9月の25日日曜日ということなんですけども、先日9月の24日土曜日にですね、イベントが2つほどございまして、ま、鬼滅の刃の刀鍛冶の里編のね、最新情報はどうなったのということで、ま、それをちょっと話していきたいなと思います。まずはですね、アニプレックスオンラインフェスが昨日開催されました。ま、こちらでですね、鬼滅の刃の、オーケストラコンサートというイベントがあったんですけども、 はい、えー、解禁情報はあったのかということなんですけども、なかったです。はい、本当に申し訳ないです。いやー。 鬼滅の刃のね新しい最新情報っていうのは全く解禁されなかったですねまぁ、あ、ちょっと生放送で見てた方はねわかるかなと思うんですけどもなかったですいやこれに関しては本当申し訳なかったなと思っておりますいや僕はですね9月の24日はねもうここ最近で最新情報全然出てないのでまぁ、あ、とりあえずまぁ、あ、ここのイベントはマジで確定でしょと言っていたんですけどもまぁ、あ、全くなくてまぁ、あ、これに関しては本当に申し訳なかったなと僕自身でも思っております 本当皆さんをねちょっとこう惑わせてしまったかなっていうかまあでも鬼滅の刃ねイベントが少なかったからまあここであるかなと思ったしまあもうタイミング的にもいいかなとも思ったんですよねまあこれに関してはみんなもそう思ってると思いますはいということで本当に申し訳なかったですで続いてですね鬼滅の刃のイベントその後にですね花火の共演というですね花火大会のイベントがあったんですけどもまあこちらに関してまあ最新情報の解禁はあったのかということなんですけどもまあこちらもなかったよという とことでまあ、本当に申し訳なかったですなので昨日全くね、えー、新たな最新情報の解禁っていうのはなかったんですけども、まあ、そしてですね本日、まあ、この花火大会っていうのはニア開催だったんですけどもあのー、本日のね開催もなんと中止になってしまいましたよということで、まあ、今日ちょっと期待もあったんですが ああ、マジかということでございます。で、中止の理由なんですが、なんか重要な機材トラブルが、えー、昨日発生したみたいなことがね、書いてあったんですが、まあこれなんですけどもね、まあちょっともしかしたら解禁があったんだけども、トラブルによってできなかったのかっていうことがね、ちょっとありまして、えー、昨日生放送でね、えー、ちょっとね、なんか僕もね、困惑した場面があったんですけども、あの、最後にですね、ド派手なサプライズがあります。どうぞみたいな感じで、すごいなんか映していたんですが、それがね、 見えなかった。 たんですよね、うん、何かを映そうとしていたんですがそれが見えなくてなんかド派手なサプライズって言うじゃな結局何だったのっていうことでえ昨日なんかこうなんか消化不良でねちょっと終わってしまったという部分があったんですがもしかしたらですねだから解禁情報をちょっと用意していたんですがそれがちょっとこう機材トラブルによってえ映し出すことができなかったみたいなねえ感じなのかもしれないですねうーんというかまあそれも今日用意してたのかな日曜日今日やるってことを用意してたのかもしれない けどそれが映し出すことはできないからうーん中止みたいなことなのかもしれないですねちょっとわからないですけども、まあ、もしかしたらあったのかもしれないということでございますならばねまあ、近々なんか解禁情報があるんじゃないかっていうこともねまあ、可能性としてはありますのでまあ、そんな辺もちょっと期待は高まるばかりですがまあ、近々鬼滅テレビとかねまあ、もしかしたらあるかもしれないので最新情報はねまあもう10月あたりにはなんかあるかなとなんか遊客編の再放送なんかがあるんじゃないかななんてね個人的にはお。 思ってるんでまあ、その辺の最新情報が欲しいよということなんですけども、まあ、今後の鬼滅の刃の流れ、まあ、ちょっと、刀鍛冶の里編、どこで解禁されるのっていうことでね、ちょっと気になってる方いらっしゃると思いますが、まあ、来週ですね、まあ、一応、10月、11月、12月と、まあ、解禁されるタイミングがあるんですけども、それについてね、詳しくちょっとまとめた動画をですね、来週の土曜日の10月1日かな、え夜8時から21時にね、まあ、投稿したいなと思っております。なんで、まあ、ぜひぜひそちらをご覧くださいということで、 でございますなのでまあ来週からまたねちょっと気持ち切り替えてまあこのタイミングかなっていうところをねえちょっと検証していきたいなと思うんですけどもぜひぜひ今後とものじち TV そして鬼滅の刃という作品をねえぜひよろしくお願いしますまあ今日ねえまあ昨日かえ解禁がなかったと言ってねまあそこまでちょっと落ち込むことはやめてくださいとまあとりあえずねまあ鬼滅の刃の刀鍛冶のサテンはおそらくまあちゃんと放送はしますのでまあそれに関してはまあ待てばいいということでねまあちょっと皆さんもポジティブにえ進んでいってくれると嬉しいですまあ僕はね ちょっと本当申し訳なかったと思うのでまあ視聴者の皆さん本当に申し訳なかったですはいということでまあ皆さんぜひぜひ来週の動画からまたよろしくお願いしますってな感じで皆さんまた次回のとこでお会いしましょ う, う